こんにちは。テーブル間の関連について説明します。1ページでまとめてみました。リレーショナルデータベースの中に、たくさんのテーブルを格納することができますが、それらテーブルが互いに関連し合っているということはよくあります。例えば、社員のテーブルのデータと、 部ののテーーブルのデータが関連し合っているあるいは商品のテーブルのデータと部のテーブルのデータが関連し合っているようなことはよくあります。ここに示した図では社員 X と Y が部 XX に所属しているということをこの部の ID1 を使い X1Z1 というようにテーブルの中に書くことで、x と z は xx に所属するという情報を表しています。社員 y が yy に所属しているという情報を、この部 yy の id2 という2の値を y の行 y2 というように書くことで表現しています。このように あるテーブルの中のある属性が別のテーブルの属性を参照しているということがよくあります。あるテーブルの属性の値は別のテーブルの別の属性の値を参照しているということはこれすなわちテーブルが互いに関連し合っているということになります。こちら部と商品の間の関連については あるる。部では、たくさんの商品を取り扱っているそしてある特定の1個の商品を取り上げたとしてもそれは複数の部で取り扱っている可能性があるということを表していますこのことについては後ほど別の資料で説明したいと思います以上説明してきたことはテーブル 社員の複数行、例えば社員 X の行、社員 Z の行が部の一行と関連し合ってるような可能性があるとき、これは一体多と言え、このテーブル部とテーブル商品の間には複数行同士で関連し合っているというように捉えることができます。 なお、この一対多、多対多については、後ほど補足説明をしたいと思います。では、関連の種類です。一対多、多対多を説明しました。その他に、説明を行いませんでしたが、一対一という関連があります。関連の種類は、一対一、一対多、多対多の3種類になります。こういう関連があるときに、リレーショナルデータベースで、 テーブルを扱うと、一対多の一対一のときにはテーブルの一行が別のテーブルの一行と関連している。一対他の関連のときにはテーブルの一行が別のテーブルの複数行と関連している。多いたの関連のときにはテーブルの複数行が別のテーブルの複数行と関連しているというように捉えることができます。 関連の種類と、大まかなイメージについて説明しました。一体他の関連、多いたの関連の詳細については、この次の資料など、別の資料で、より詳しく説明したいと思っています。どうもありがとうございました。